今日はね静岡市のクロンボにやってきました看板変わってるな前の看板の方が良かったの ね, あのね前に来たことがあるんだけどあの時はねたまたまなんかね閉まってたんですよ臨時休業中だったんです運が悪くねちなみにクロンボといえばねやっぱり静岡市民にとってはノスタルジーを感じるそうなんですよねもう創業からちょうど50年ぐらいかでも今警母隊が変わってるはず最盛期は7ぐらいあったんですね かろうじでクロンボ本部って残ってるな。うまあ、ある年齢以上の静岡市民では知らない人はいないくらいなんだけども、なんとか知らないんだよね。テレビとかにも話題にならないんですよ。テレビとか YouTube にもなんかね、出てこないんですよね。ハイジーさんとか言ってそうなのに。なんでだろう。なんか検索しても出てこないっていうかね。なんか問題あるのかなと思うんだけど。じゃあ、行ってみますか。あ、ちゃんとやってるな。あ、さっき消毒しました。 コロナ対策万全ですよね。こういうの出さないといけないんだ。すごいな。徹底してるね。いろいろと。クロンボといえば、ナポリタンにするかな。あと、クロンボといえば、パフェらしいんだよね。これがね、クロンボのナポリタンハンバーグですね。チーズはあるけど、あれだね。タバスコがないな。まあいいや。うん。タバスコがないと、このチーズをガンガンかけて、これでいただくと。 前回はねナポリタンだったけど今回クロンボのナポリタンハンバーグにグレードアップです、ね、確かにね、うん、昔ながらのナポリタンの味ですね熱海のクロンボに比べるとちょっと細めの麺だし麺もちょっとアルデンテですねナポリタンハンバーグ結構食べ応えありましたよ うん、あの下に卵が入っててね、次はね、ここの名物がパフェだそうなんですね、クロンボパフェ頼もうと思ったんで、これね、結構な量でね、1500円のそのへくらいなんで、ちょっとそれを食べきれないんで、こっちの方を 頼, み頼みました、L、M、S とありまして、これ、M サイズです、L だったらもっとすごいんでしょうね。ということで、いただきます。ね、グレレーープフルーツオンンジとパインです、ねまあ、しい いやー食った食った。なんか中途半端な時間なのに、なんか急に混み出して、今もう店の前で結構の人が待ってますよ。料理も美味しいしね、こんな人気店で、えー、感染対策のバッチリの有料店なのに、なんでこういうところはね、テレビで紹介されないんですかね。不思議ですよね。ということで、えー、静岡のクロンボでした。